Thank <laughs> you. I'm a kernel. 「揺らんだ女王の灯火を」「夢を捨てないの自分に戻って死信 you <laughs> さな希望の光「それだけでもいいのいいの」「悲しい寂しい辛くても」「それが若い頃の青春だよ」と涙は「波に 「命を懸ける 限りま「増えたい生きたいたとえ遠くても待てない私なら」 陽が照らす未悲しい寂しい光それは神様あの試練だよと涙は優しい証し信じ そのにだ私の夢が来る夢の彼方でにつくまで 何